本気な い, なんか、うん、い, いん今年去年上書いたあイガ自分で描けたんそうですか、カンタさんに教わりながらうどうですかさあ、今からはい行、ねはい、きますはいどうなるかね切られちゃったし。つ<笑>もう切ちゃいでしょ<笑><笑>いや、僕的にはその方が面白いから<笑><笑> 最近それで撮ってるんですね。いつもこれです。え、本当すごいですね。やっぱり三年ぶりかに来ましたけど、全部すごいんですよね。全部。うん、サンスラップ登場した。<笑><笑><笑>何の説明もなくいメール出てるからっくりしちゃうごめん。<笑><笑>何あの人みたいな<笑>、ま。たまたまいました。<笑> 体験型講習会というものをはい行うということで皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。あの木村先生本当に大変忙しい中本当に日本の若手のためにあの無償でこの機会というものを提供してくださいますので、はい、あの本当にあの今日はありがとうございます、はい。分かりました。今日はよろしくお願いいたします。これからやらせていただきます。はい。ちょっとよろしくお願いいたします。いますはい。は 皆さんが持ち寄ったものをここで持って、私のアドバイスを受けながら作業を進めていくという。それをまた皆さんが参考に見ると、そういうあのショーなんですね。まあ、どうぞよろしくお願いします。<笑>こちら来てみんなが見えるように。土をこの鉢に植え。ああ、はいはいはい。これはおそらくね、おそらくこれはね、下の道路を取るとね、これは死んでると思います。この根っこは、実はあ、い、の根をね、この土をさばいてみないと。 わかりませんけれどももしあれだったらここで今上変えますか聞くことが決まってないですねすべて聞きたいっていう感じですね<笑>いやー緊 張, する緊張しますねやっぱり太い方がどうしてもこれ 山口さんかららいただいたものらしいですけど、ね何かこれ、石なんかこれつけたら面白い姿になるねこれは吹き流し風になってるけども全部前で枝を持ってきちゃってるね。えー、いくらね吹き流しでも後ろも枝もなくちゃいけないんですよこういったものを無理に前へ持ってこないで後ろもちゃんとね枝をこう作ってやる、ね ここまで非常に面白いでしょ。はい、正面はこっち。どっちをしても中品だから、これを思いっきりね、はい。折る寸前まで曲げちゃう。こう曲げて、横にこっちをこれ返す、はい。で、またこっちをこれ返す、はいと。太めの張り合いをかけ て,、はい、っきりやっ て, て。これはこっちはどうですか。でこれは後ろの絵のでこれは2つあるから、どっちかいらないと思う、はい。まあ、とりあえず今ね、くっつけといてもいいけれども、はい、やがてはどっちかいらない。 これががもう曲がっていくからね。これとこれとここここここれれれと、とが結結構太太いいかかから、ら、ら上も同じでで、って、て連しける。るきよね。の太さは違うからね、うん、あの構成、ね、が。 ここに引っ掛けてじゃあこれとこれをそうそうこれとこれは同じ太さでいいけどもか、はい、これだけはこれだこれ山積みみたいな親があんまりもう前ね倒れすぎちゃってるでしょ。横から見るとねこのぐらいでいいんじゃないかなここに何か買い物してみてこういう長いのは難しいよねこれね ただね自然体の木でちゃんとこういうふうに枝がこうね右左こう素直にある木じゃなくてもう上向いたり横向いたりいろんなね枝を作るとこういう木は面白い木ってだからもう一つのね教科書通りの右があって左があってってそういうんじゃなくてこういう枝はねこのまま上向いちゃってもいい。 あんまりこっち幅あの出ちゃうとね、幅張りが広すぎちゃうんで、これできるってことだったらば、そーっとこっち前へ、あんまり右、左だけ幅幅っちゃっちゃおかしいから、で、これなんかもね、こっからまっすぐにね、立ち上がってくけども、これはこれで面白い。 あの規則正しい木じゃないようなものを逆に作った方が面白しいまあ問題はこれだよねこれはもうこのままで作ってもいいけどそれが難しいこれがなるべく親の方に近づけるように、うん、じゃあどっかでやってみてください、はい、聞けましたか全部でも生かしたかったので。 ああ本当にものすごくい い, 気が い, 面, 白い、ね、面白い木だそうですねただあと作り方が問題だよね難しいよこれ。うん、その仮りできたら洒落た面白い木になる洒落、うん、た木にしたい、うん、そうそう<笑>頑張ってください<笑>俺はもうだいたいね形が決まっちゃってるんじゃないただねここが大きすぎるんだよねこれどう見てもね、うん、どっちかというと細い木だから、うん もうちょっとこれスリムにね、ここをね、なんか寄せちゃう。あんまりあの右左に上がらないの、細くした方がいい、はい、この枝なんかも下ろした方がいい思いっきり、これね、もうちょっと太い葉でやな食べて、ね。下ろしちゃって。はい、この枝からこ、こう、こう引いちゃう。引いちゃう。 でこれもあんまりこう畳まないで、はい、こっちに伸ばしてやって後ろの枝に下ろさないでここら辺が随分ね太ってる感じするんでしょ割合、はい、スリムな木、ね、にした方がこれ面白いと思うだからこれもねこの太さじゃあ下りないこれも下りないだからここもうこの上から太いのかけちゃってもいいよはい細くするんですね 面白ですか？これは面白いけどよ。やり方によってはね。これをまず最初これあげちゃった方がいいですよ。邪魔になるから。はい、あれ？これは針金か？<笑>これはもう<笑>こういうに負けなきゃいけないってのないから、もう自然の中でも人間が考えられないような曲がりをね。 自 然, の自然界の中で作っちゃうんだからねそういった姿を出すんであんまり整えすぎたものっていうのは心拍らしくないから割合ね人間が作るとね教科書通りのきちっとしたのもできちゃうんだけどなかなかこう自然味の豊かな木は、ね、難しいんだよ逆にだからそういう方が面白いよね言葉にならないしね<笑><笑> 小柄かなというそうですねフレンドリーフレンドリーない、うん、です ね, ですねいいかいい貝普通に考えたら緊張しちゃうそうでね高木さんとか並んでる村先生並んでるところとか不思議でしたよね<笑><笑><笑>不思議な映像でした確かに、うん 牧銃でつけてある牧銃だったんですね、黒いの普通の本物固形貼り付けると牧銃したり後ろ砂とかついてるんですが、ね、これだったら全然、培養的にもむしろないよりも牧銃で浸して乾かしてるそうですね、浸して乾かして粉砕し て, 砕してでこの牧はまあ効果じゃないですが合わせれば増えてくれるので 食べたら枝にこう上げるね。あ、これは枯れちゃってる、ね。枯れちゃったの。枯れてから。全体的に落とお年寄そうそうそう。これでこの辺もこう。枝先だけ下げる。いやいやいやいやいや、元から元から。からからこれなんかもうもう結構こう下げない。でこれを下げて、もっと強く引いて下げて、下げてあげるっても。 もっとも そ, う そ, うそうそうそうそう、そのその、だけども、これはね、この辺でうまく引かないとね、下がらない。下がらないってことここじゃ、もうちょっとこ、ね、こ、うん、ここじね、で、もう、あとはこの辺、順番にこう、全部どんどん下げていかないと。とありがとうございます。やっぱこっちで合ってましたね。っ合ってました。う<笑>恐縮しちゃいますね。全、う、然、ん、どうですか、これ、ねね。なかなか聞けないですよね。うん まずかすゃっそう、うん春 は, 春やね、はい。 この木は い, いって、い<笑>この木は い, いって、いいね。これ作り方でちょっととても面白いです。これだ。これふざけた木の方が面白いんだよね。松の木は。ありがとうござ。そうなの。本当に。はい。いい思い出ができました。ねはい。よかった。 <笑><笑>やらせていただきますんで、よろしくお願いしま最後に写真撮りたいと思いますんで、ちょっと前にあの写っていいよっていう方が来ていただけましたら。